皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月22日。世間では、スーパー猫の日でにぎわっていた一日でした。次は200年後ですね。そんなわけで、ビットキャッシュキャンペーンを完了させました。福引券6個はあれですが、メタル迷宮招待券6個はありがたいです。お買い物経験値400ポイントが最高にありがたいです。これでシルバーランクが確定しました。 ショップポイントも、いつの間にか1700ポイント溜まっていました。ポイントは使わないと損だぞという理念で動いているので、何かと交換します。やはり大富豪のトランプとかですかねなどと言っていたら、2019年のランク得点を受け取っていないことに気づきました。なかなか抜けたことをやらかしていましたね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。